さて以上でですね、アルゴリズムの記述についてちょっと見た後で、長さ K ワードの多倍調整数の A と B の加算ですね、について戻って、これをアルゴリズムで表すことにしましょう。以上は先ほどの状況設定を復習しますと、与えられた多倍調数 A と B というのがありまして、ここから A プラス B としての C を得ると、そういう計算を行うと。 いうこと で, したで、えっ、ー、と、これを、そのアルゴリズムの形で書き下したのはこちらです。えっ、ー、と、一応、アルゴリズムとして、多倍調整数の加算で、A と B というふうに取ってます。入力は、A と B という2つの多倍調数でして、出力は、C ですね、これ、K ワードの多倍調数で、えっと、C が A と B の和になっているようなものと、まあ、そういうふうに書きます。 でまず、とりあえず、まあ、分かっても分からなくても、このアルゴリズムの1行目から読んでいきますと、えっと、まず1行目で、えー、ガンマ0に0を代入しなさいと出ます。で2行目では、えっと、i が0から k-1 の間、次を繰り返しなさいと。どういう繰り返しをするかというと、αi、えっと βi と γi の和をとってで、計算結果を ci、それから桁繰り上がりの情報をガンマの i プラス1に代入しなさいと。 そういう処理をしています。で、この2行目の繰り返しが済んだところで、この C0、C1 から C の k マイナス1のワードから多倍調数を1個作って、これを返しなさいと。返して終了ということになっています。一応、このアルゴリズムを見た上で、あの先ほどの授業の前の方で見たですね、こ の, あの多倍調数の加算の図と見比べながら、あの 確認内容を確認していきましょう。えー、先ほどやりましたようにその、この多倍長数の加算というのは、各ワードのを加えて、それにあの繰り上がりも加えていくということを、えー、とやっておりました。で、先ほどの図とですね、1点だけ異なるのは、このガンマ0っていう、あの、まあ、あの、 数を登場させたことですねこれもともとはガンマ0はですね、えー、とこの計算には必ずしも必要ないものなんですけれども、えー、と実はこれを書いておくことでそのアルゴリズムとしてはあのこの2行目のステップですね2行目のステップをその i が0の時も含めて統一して書くことができるという利点があります。 あのガンマ0がないとですねその i が0の時の処理だけ、えー、別にもう一行増やして書かなければならないはずなんですけれどもあのガンマ0というのを付け加えておくことでこの繰り返しの処理を全部一行で書くことができるということに注意してください。えー、あとはそうですね一応、えー、今日の授業で説明しましたあのアルゴリズムの記述の仕方とそれからあのこちらの図をですね見比べながらその実際にあのアルゴリズムの方でどのような 計算が行われているかということを確かめてほしいと思いますここまでよろしいでしょうかはい、えー、それではあの今回の授業のまとめですで今回はまずあの符号なしの多倍調整数の表現について説明をしましたそれからその演算を行うために必要な知識として、まあ、CPU のレジスタについて、えー、紹介をしましたそれからと多倍調整数の加算の原理について説明しまして で、アルゴリズムとしてまとめるために、まずアルゴリズム、記事構造、制御構造について紹介をしました。でまあ、以上を踏まえて、今回は最後に、符号なし多倍調整数の加算のアルゴリズムについて説明をしました。で次回第4回ですけれども、と以下の内容で行う予定です。えー、と計算量の概念について説明をしまして、えー、と今日行いました多倍調整数の加算ですね、これの計算量の見積もりを行います。 それから、一変数多公式の表現について紹介しまして、その一変数多公式の加算のアルゴリズムのと、その計算量について説明をしていきたいと思います。ですので、あのまあ、必要な方はこの辺の予習をしてきてください。それでは、あの以上で今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。